こんにちは今日は今年も初めてだと思うんですけども初の試みでクッキング動画をやってみたいと思います。まあ、でもこれまでいろいろちょっとお菓子作り的なものの VTR はお届けしてたと思うんですけどもまあ別のものをやってなかったので。 ちょっとやってみたいと思います。今回は。コーヒーゼリーを作ってみたいと思います。まあ使用したのはこちら。うん、森永さん提供のフットゼレンチ。まあ大変お買い得で、今販売されているので。 これでゼリーを作ったりあとはまああのー、ボリュームなどを混ぜて、うん、ボリュームゼリーみたいな感じで作れると思います何にでもあのー、果汁ジュースでも応用が利くので僕のリラチンはロングランの商品だなと思いますで、こちらを使って、 もう早速作ってあるんですけども、えっと、コーヒーま あ, あのお好きなコーヒーでいいと思います。まあ、コーヒーにあの、まあ、甘みを入れたい場合はあの、まあ、あらかじめあの熱いうちにお砂糖を入れてあっ て, て作っておいたものを例えばこちらのゼラチンの。まあ 作りたいコースの分だけのあの分量を取って作りますで、作ったのがこちらこれは、えっと、今回私が使用したコーヒーは、えっと、コンビニコーヒーのインスタントコーヒーで作っておましたあの買ったのはあの今回あのファミリーマートさんのコーヒーです まあ、次作る時はあのー、コーヒーチェ、あのーン店のいろんなコーヒーでちょっと試してみたいなと思っていますでこちら今、あのー、ゼラチンもすでに入ってあの一晩あの冷やしているのでもうこうしてもこぼれません固まっていますでこちらもコーヒーゼリを使ってちょっとしたお肉を作りたいと思います 次ほどのコーヒーゼリーをスプーンもので作って、このコップの中に入れます。この中に。こちらの。バニラアイスを。入れます。なんでもいいと思います。今回ちょっと。ミントを用意したかったんですけども、ね、用意できなかった。 でまあ今回たまたま買っていったこのフライフルーツを使っていいいきたいと思いますこれは、まあ、トッピング用に用意したものです。 コーヒーの量が少なかったので、作れる量としてはちょっと少なかったんですけど、こんな感じにトッピングを、まあ、組み合わせてみるとちょっと楽しいかなと思います。まあ、できるはコーヒの、うん、アレンジ。